もうそういいうののどくせえからどこの竜王の話悪大魔王を傷つけることは玉様を傷つけることと同じなんだぞ邪魔すんじゃねえよ引っ込んでる引っ込むのは貴様だそれでも貴様ら勇者か魔王に言われたくないんですけど八景九王主は父の顔を覚えているか我との戦いの最中肛門に落下し命を落としたのであったな我が無父上、えーえー システムの接続が遮断されてしまったコンテチオフは今しか、ね、るないアッパども わ, にわれわ我はウイルスなどというくだらぬ存在ではないさまら人間だと遠く及ばない な, なんだか思うように進まないやるあれあれにわれわれはコンピュータウイルスなどというくだらぬ存在ではないマリああ のように動かないよ何をもたもたしている死にたいのかもう全身にドット化が進んでいるここはひとまず引くぞ、はあ、いずれドット化は全身に回るぞなんでだなおのかこれ俺のチェック貴様はそこを動くなあとは俺が何とかする貴様がいなくなったら一体これから誰が玉様を守る所詮貴様の代用品に過ぎな玉様のために死ぬの 俺だけで十分だてめえじゃ俺の代わりは務まらねえ、たまにとっちゃ。お前はコピーでも代用品でもねえ。てめえがたまを本当に大事に思ってんなら、くたまるなんて二度と言うんじゃねえ。生き残って仲良くいっぱいやろうや。兄弟たままだけじゃない。お前たちの世界にまで、ウイルスは進行を始める。俺たち二人で、すべてを終わらせるんだすべては我らに染まる。白と黒、どちらが生き残るか 白黒はっきりつけようじゃねえか全ての力を解放しろこの一撃におじゃ二人とも仲良くおだぶつだ俺がバクを引きつけている間に貴様が奴を倒せ早くしろ貴様がまだ動けるうちに自分の役割は自分のなすべきことは見失うわけにはいかない兄弟がために散らせてください奴の力が急激に一体どこにこんな力が残ってる この結球王が坂田金時が負けるか！通常の業務をお休みして子作りに励んでくださいあなたたちはすでに私たちの支配下です子作りを手伝ってください至極いいかんだこんなポンコツになってしまうとはてめえは俺なんぞよりよっぽど大した野郎だナチのために俺たちのために生きるうわっちさトマさん今度は私があなたを助ける番です さん、まさかあなたここが今回のターゲット田さん家賃の取り立てにまししし、たか銀様はいないようですね。 また参りますこの部屋に生体反応が四つあると言った一つはあ美味しいクラッカーだいい子だから銀さんいないのかあなたか銀さんいないみたいだから今日のところは帰るわここで何をしている時銀時がいるかいや銀時様待てよその顔どこかで見たことがあるぞ見マウス 坂本太郎、よろしくね。おはや我々の理解をはるかに超えている。でもわい。つかお前ら、人んち勝手に入り込んで何してんだよ。一本やられたなハモン。マツダです。坂本太郎よ。いい音だな。しかしこぞ自分の力で勝ったのではないぞ。勝、う、て、ん！ いいところに来たどうしたんですか、うん、こんな朝からいややこの現状を打開する何かいい方法がある人はどしどし発明してください何あるかこれお前のお父さんもきっと厄介になっていた文明の利器だ、うん、こっちこっちハゲてるじゃねえかすが何これこれはジャンプアニメの主人公としてはまずくないですか全員、えー、同じ髪型のアニメいや 全員クリリンはどう考えてもなすでしょうでも黙ってスポーツ狩りにしとけばいいの本日はどのような髪型になさいますかお客さんそのくらいにしときなそれでは現場からのリポートですここ歌舞伎町で蔓延していた突然毛髪が抜け落ちてしまうという怪現象は収束へと向かっていますこれが目に入らぬかおい、それはまさかそれさえ飲めば治るんだなニャその人よこ <笑>囚人番号32034人切り小兵と呼ばれる過激上位派赤月党のやつはどんな拷問の中にあっても笑顔を絶やさないまた上も面倒なやつを起こしたもんだなあれが敵にとっ捕まって絶対絶命のやつの面に見えますかいおそらくあれは拷問の訓練を受けていますねたとえ手足をちぎられようとやつはああして笑ってますよアメとムチを使い分けてやつに取り入れ 心の隙を作るんだブリーフの扉を開いてザキえっレの原理を巧みに利用し、奴の心を掌握するんだ次はぎはぎこらてめえはいつまでのラリくらラリらばっくれてるつもりだわかったらもたもたしくさってねえでさっさと全部吐く俺も腰しめの秋元先生のように早く仕事ができればなー俺はあなたのようにはなれません、ダメ人間ですかーレーレーあの太郎的な。 お前山の頂を仰ぎ見て卑屈になっていることがでで頂は己の非正さを知るためにそびえ立っているのではありません秋元さんは30年かけてできた山ですそれでも頂にはたどり着けないかもしれない失礼しますお前何しに言ったんだ !?DVD 開いてもらいました微熱大陸完全にお前が取り入られてんだろあんな殺人鬼に説法なんざ解かれて丸め込まれはったよし次は俺が行こう 攻めるのはもう十分なはずガチョウ俺に何かあったら娘たちのことを頼む本当に今どこにいるんだケインケージ。ウリさんどこにいんだ食わせてる絵がとても人情派に見えないんですけど。実はな私にもちょうどお前さんと同じくらいの息子がいてな。お前さんを見てると、あいつを思い出す。なんでケインケージ、息子の設定になってんだよそんなオリ 妻がマッスルをまっせろって倒れてな息子が出所した時私は息子を力いっぱい殴りつけた死ぬほど子供がどんなになろうとそれを受け止めてやるのが親というものだこを憎み愛すのが親の責務だ子供の責務とは何だお前の親御さんもこれから一生それを背負っていくことになるだ今なら親御さんを苦しめるによ一つ取り払う 公平じゃありません。田中家兵っていう万引き犯捕まえた善良な市民だし、どうすいません。今本物の家兵連れてくる。えーなん